私の名は岩永琴子妖怪幽霊怪異魔そう呼ばれる者たちとこの世の秩序を守る知恵の神<笑>昔山の中で死にかけていたところ。 自分を美人だと思っている女と出会いましてね女は雪女だと名乗りあやかしの力で助けてくれたのです下山だ ははい、はいあなたが昨年離婚された奥さんが殺されたのはご存知ですかというわけで九郎先輩打ち合わせ通りあれと戦ってください